フラット 入, 入った小料理屋。締めにラーメンがあるのが嬉しくてうまいですおやつさんの手作り麺、ね、こんな滑らかな食感スープとの絡みも文句なしさすが手作り<笑>それは手作りなんだじゃねえまるちゃん製麺だまるちゃん製麺そして俺もおやつさんじゃねえ薬食工事すがすがしいほどの間違いを っ, ったなあなたも生麺と間違えてください麺が好きならまるちゃん製麺